こんにちは G です。今回はストリーミングで映画やドラマを見るお話。ラズパイの場合、メディアセンターといえばコーディーやコーディー系のリブレーレック、OSMC などが知られています。ただしコーディー系はストリーミングが主体ではありません。所有コンテンツのメディアセンターなので映画やドラマを見たいだけなら ストレスが溜まります。画面はリブレエレックの様子ですが、ご覧の状態になるまでの設定が大変です。4D 系は設定が面倒なんですよね。手間がかかる割に動かないアドオンが多くて、いつも同じアドオンしか利用しません。まあ、吉本新喜劇しか見ないんですけどね。以前は、 グレーなアドオンやコンテンツもありましたね。だから意外な発見もあったんですが、現在は面白みは希薄になりました。自身でリッピングしたメディアなどをお持ちでメディアサーバー的に使うにはいいんでしょうけど。それじゃあ映画やドラマを楽しむには何がいいのか。おすすめはストリーミオというアプリです。 画面の公式サイトに詳しい情報があります。アプリのウィンドウタイトルにはストリームを All You Can Watch 見放題と歌っています。刺激的というか挑戦的ですね。このアプリは2016年に公開され Mac, Win, Linux, iOS, Android と ほとんどのプラットフォームに対応しています。オープンソースなんですが、ロシア系のアプリのようです。有料、無料動画配信、YouTube、トレントサイトなど、すべてのストリーミング配信しているサイトをアプリ内で表示や検索ができます。インストールの前に、重要なことをお話ししなければなりません。 ストリーミングアプリの扱いで注意すべきは、これは合法なのかという点です。ストリーミオは次のようにうまい表現をしています。1、ストリーミオの利用は合法である。2、ストリーミオはオンライン配信されているコンテンツを探し、コンテンツプロバイダーのサイトにリダイレクトする。 3.Netflix や Amazon などではサブスクや支払いしているユーザーは合法的に視聴できる。4. ただアドオンでトレントなどの海賊版を利用するユーザーがいるのも事実である。まあ言い換えればうちはリンクしてるだけだからね。アドオン使っちゃダメよ。と言ってるんですね。 でもアドオンはワンクリックでインストールでき、あらゆるコンテンツにアクセスできてしまいます。さらにそのアドオンもストリーミオに含まれているので、その言い方はなんだかなーです。ですからこの動画の解説は技術的評価を目的としていて、決して違法な主張を助長するものではありません。 皆さんも違法な視聴や利用には十分ご留意ください。さて、ストリーミオの概要はご理解いただけたと思います。さらに詳しく知りたい方は、YouTube でストリーミオで検索してみてください。本題に戻ります。ラズパイでストリーミオは使えるんでしょうか ?Linux 版のストリーミオは86系のみで アーム版がありません画面のサイトに Raspberry Pi OS でのインストール情報があるんですが試していませんうまくいかないというコメントが多かったのでそこでマンジャロ環境下で AUR を使ってビルドを試しますではインストールですソフトウェアの追加と削除を開きます もしフラットパックをご利用なら設定を開き必ず一時的にオフにしてくださいまずはストリーミオで検索しますストリーミオ 4.4.142-1 を選択して適用ボタンウィンドウが開くのでビルドファイルの編集ボタンをクリック画面のように arch=" の部分を変更して保存もう一度ウィンドウが開くので適用ボタンをクリックするとビルドが始まります所要時間は5分ほどですうまくインストールできない場合は一度リスタートしますソフトウェアの追加と削除の設定で サードパーティータブの AUR のビルドディレクトリーを削除して再度試してくださいうまくビルドできたようですのでストリーミーを試してみましょうはじめにアカウントを作りますメールアカウントで登録できますディスカバータブで左ペインにムービーシリーズ チャャンンネルルなどジャンルが表示されます。選択すると下にカテゴリーが表示され右側にコンテンツのサムネイルが並びます適当な映画を選択してみますご覧のようにサブスクや各有料サイトへのリンク先と価格が表示されます ムービーだけでなく、シリーズでも同様にリンク先と価格表示になります。チャンネル図は無料なんですが、画質はあまり良くありませんし、時間帯によってストリーミングは滑らかではありません。 さてここまで見ると健全合法なんですが逆転の一手画面右上のアドオンアイコンをクリック何も考えないでアドオンは可能なものはすべてインストール アップページに戻って先ほどの映画をチェックしてみますサブスクと有料だけだった映画のリンク先が大幅に増えてます別の映画も同様にリンク先が増えています これらはトレントなどのストリーミング先になります。新作映画など有料リンクがまだなくてもトレントリンクだけあったりもします。サムネイルにない映画やドラマも検索で見つかる可能性が大きいです。ところで、なぜトレントリンクはいっぱいあるんでしょう トレント、ストリーミングサービス自体世界中にたくさんあって速度や混み具合に応じて選択できるようになっています。まあ、これらが違法主張の元凶なんですけどね。また、字幕についてもオープンサブなどの字幕が連動していて高頻度で様々な字幕が使えます。もちろん、日本語もあります。 話は変わりますが、ストリーミングの利用には常にプライバシーとセキュリティの問題がついてまいります。ストリーミオに関わらず、コーディの場合も同様です。リスクを低減するため、これらのアプリ利用時には VPN の利用を強くお勧めします。VPN については過去動画でも取り上げていますが、マンジャロ環境下での VPN 利用方法を改めてご紹介します。過去動画 No.32VPN ゲートとラズパイのネットワークソフトを合わせてご参照ください。画面のサイトから公開 VPN 中継サーバーの OpenVPN 設定ファイルをダウンロードします。KDE システム設定の接続を開きます。 現在は優先接続されています。プラスアイコンをクリックして、ポップメニュー下の VPN 接続をインポートを選び、ダウンロードした OpenVN 設定ファイルを指定。追加された VPN ファイルを右クリックして接続を選択。 これで VPN 接続されます。次に優先接続の一般タブで自動的に VPN に接続にチェック。さらに IPv6 タブでは方法のポップメニューでイグノ o ードを選んで IPv6 を無効化します。これで設定完了なので ブラウザーで画面のサイトを表示させて確認します。ロケーションは東京、IPS はソフトバンクになっています。本当はどちらも違っていますので、VPN が機能していることが確認できました。ネットワーク速度はラズパイでは速度出ないんですが、動画再生には十分です。ご覧いただき、 ありがとうございました。若い頃、早川文庫のデューン砂の惑星という SF にハマりました。その世界観に引き込まれたのを覚えています。その後、映画化され、スティングとか出てましたね。フレーメンの彼女は、名前忘れたけど、 ブレードランナーのレプリカントの人でした。しばらくしてアメリカの栽培チャンネル版も見ました。新作、デューン砂の惑星が間もなく封切り、すごく楽しみです。砂といえば、5、6年前ですか、鳥取県の知事が、スタバはないが砂場はあると言ってましたね。 うん、うちの町にはスタバも砂場もないけど住めば都。ではまた次回。